それでは今日の授業の後半では各証ユークリットご助法の応用例の一つとして方逆権の計算を取り上げたいと思います。テキストでは第節60ページからですまず方逆権の計算の問題設定や定義について紹介します。R を可感観感としまして I を R のイデアルとします。 でこの時、その ROI で割った常用類全体というのは、あの、関をなしますので、この R over I というのを、まあ、常用感とします。でと、ここで、その ROI で割った常用感の弦 A が単元のとき、すなわち、これは情報の逆元を持つときなんですけれども、まあ、その逆元を具体的に計算しようというのが、あの、今回の話題です。で、あのこの計算に、その拡張ークリッとご情報が、まあ、有効であると。 ということをここからの話で説明したいと思います。そこで今回の計算の根拠になっているのがテキストの定理 4.48 です。でまあこの定理を見てて説明していきます。えっと R をユークリッド正域としまして D を そ, のそこで定義されるユークリッド関数とします。そして A と M を R の元とします。 でこの時 A モード M すなわち A を M で割った乗与がイデアル乗与感ですね R overMR の単元であることの必要十分条件はその A と M の最大公約子が1に等しいということです。でさらにこの時これが成り立つ時に拡張ユークリッとご情法を用いてその乗与感 R overMR における A モード M の乗与、まあ、ですね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 M を法として1に合同であるということを言います。で、この合同をですね、また言い換えますと、その R にある t という元が存在して、えっと Sa マイナス1がまあ tm に等しくなります。で、この Sa マイナス1イコール tm をうまく移行しますと、えっと Sa プラス tm イコール1という等式が成り立ちます。で、このことは S と T がですね、えー、と A と M をから始まるその拡張ユークリットのご情報により計算可能であることを示していましてさらにこの SA イコール SA プラス TM イコール1とまあ同時な条件としてこの A と M の GCD が1に等しいということも示されます。で、えー、と今の定理とその証明から分かることなんですけれどもこの A と M から始まる各所リュークリット誤助法の出力を RST の組みとするときに R が1ならばこの S モード M ですねこの乗与はその乗与間 R o v e m r における乗与 A モード M の情報の逆転であるということが分かります一方で R が1に等しくない場合はこの A モード M ですね今 対しあの議論の対象にしている A モード M という乗用はこの乗与間 R overMR において単元ではなくそうしますとこの A モード M という元の情報の逆元はこの乗用間に存在しないということが言えます。それでは早速方逆元の計算を実際にやってみましょう。ここではテキストの例 4.49 を取り上げます。R、を整数間 M を29 A を A としますで。ここでの問題は、えー、m=29 イコール29を法として a=12 イコール12の逆円が存在するかどうかを調べその逆円が存在すれば求めましょうというものです。でそこでここではその m=29a=12 イコー ル, 29 A イコール12から始まる、えー、拡張ユークリットのご情報を計算しまして まあその主力となる RST の値の組を計算します。とこの方法はまあ前回説明しました格子周期と補情報に従います。でまず R ゼロ S ゼロ T ゼロはで二十九一ゼロの組で与え R 一 S 一 T 一はえ十二ゼロ一の組で与えます。えそしてまあ R 二 S 二 T 二ですけれども。 この際はその R0S0T0 から R1S1T1 の91倍を引くという形になるんですがこの91はこの R0 を R1 で割った際のまあ小として定まる数です。そうしますとこの91は今回えと2というふうに定まりますのでまあこれで実際に各成分の引き算を計算することによって R2S2T2 が 51-2 の組となります。 で、R3S3T3 の組も同様に計算してこれは2ス2 5となります。で、R4S4T4 の組もさらに同じように計算してこれが1 5ス1 2の組となります。さらに R5S5T5 を計算しますとその答えが0ス1 2 29となりまして、ま R の5がここで0になりましたので、まここでその拡張ユークリッの互除法による計算を終了します。よってその i が4に等しいときに、この5かける29プラス12かける12イコール1ということになりまして、でここでその a と m は互いにそうですので、そのまあ、a がですねこの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 まあ、もしここでその乗用間のその源としてまあ正の値を求めるとするならばマイナス12とまあ29を法として合同なあの正の整数というのは17ですからまあ17がこの場合その29を法とする12の逆減として求めることができます。それでは次の計算例としまして。 台数数数の逆数の逆計算を取り上げたいいと思いますとここで取り上げるののはテキストの問題ですでこの問題では、えー、と方程式 x3 乗マイナス x2 乗マイナス x マイナス1イコール0のコンの一つを α とします。でこの時、えー、と α2 乗プラス α の逆数を aα2 乗プラス bα プラス c の形で表せと。ただし このラージ a、b、c は有利数とするというのがここで求める問題、とくべき問題です。ここではこのスライドにありますように x3 乗マイナス x2 乗マイナス x マイナス1を f と置きまして、でまあ、方程式 fx イコール0のコンの一つを α としております。で、このようにその今回の例のようにその代数方程式の まあ、混んで表されるようなそのまあ体の弦、えー、をですね大数的数というふうに呼びます。それから、えっと、Q の α を、まあ、有理数体 Q の α による拡大体とします。えそれから、えっと多項式えっと、有理数体上の多項式一変数多項式間 Qx を多項式 fx で生成されるイデアルで割った乗用感を、えー、こちらの えー、QX over FX といったような記号で書すます、えー、そうしますとその有利数帯 Q の拡大帯 Qα とそれから一変数多項式間 Qx をその f で生成されるイデアルで割った乗用感との間には、まあ、このような対応ができるわけですけれどもあの今回その f は球上規約な多項式ですから この拡大体 Qα とそれから乗用感 Qx over fx というのが同型になりましてあとこの乗用管 fx over Qx は対応をなします。ということで今回の問題はこの拡大体の弦 α2 乗プラス α に対応するその乗用管での多項式ですね gx イコール x2 乗プラス x の この常用感情の逆減を求めるという問題に帰着することができますすなわちこれはこの GX の FX を法とする逆減を求める問題となります以上を踏まえましてまあ、この問題を解くためにと与えられた多項式 FX とま GX による拡張リクリット誤助法をま計算していきます で先ほどの例と同じように R0S0T0 を今回は F x 1 0と与えて R1S1T1 を G x 0 1というふうに与えます。で次の R2S2T2 は実際に計算しますと x−11−x+2 の組みとして計算されます。 次のステップで r 3 s 3 t 3を計算しますと、まあ、これがえと2とマイナス x マイナス2と x 2と X2 乗マイナス3という組になります。ここでその上位の r 3が定数になりましたので、ここで一旦計算を打ち止めますと、ここまでの結果からマイナス x マイナス2かける f x プラス x 2乗マイナス3かける g x が2に等しくなることがわかります。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 まあ、これをその元 の, その拡大体の元で表すことによりましてこの Gα の逆情報の逆減というのが二分の1かける α2 乗マイナス3という結論が得られます。えっ、ー、と一応ここであの計算をしてみましょう。でと最初にと今回計算します逆減二分の一かける α2 乗マイナス3を その与えられた代数的数 α2 乗プラス α にかけますと、これが2分の1かける α4 乗プラス α3 乗マイナス 3α2 乗マイナス 3α となります。で、これ、この右辺なんですけれども、実は Fα で割ります。Fα というのはこの α の定義多項式ですね。この Fα で割りますと、まあ、小が1プラス2分の α。で、乗与が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 情報の逆元であることがわかります。今回の授業のまとめです。今回はその拡張ユークリッド互除法のいくつかの性質を確かめました。それから拡張ユークリッド互除法の応用の一つとして、方逆元の計算を行いました。次回第９回の授業では。